但是今次继续 e 来我刚 t 在卡路上。我刚才很锁。我用 OBS 呢逐一次 Game。但是呢我这錯咗了直播個鈕。所以冇錄到。所以我不咁我就玩到啱啱變成大飛利了我就在咖嚟里。 咁喽唉，咪先看先看看先看看先看看先看看先看看先看看先看看先看看先看看奶看功能看看先看看先看 ガキどもには見えなかったようだが、俺には見えるぞ。貴様の動きがな。大した自信だね、ベジータ。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな？今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていた。この最の一刻、無ベ、傻仔じゃ。 スーパーパサイヤ人だ恐怖の宣告フリーザ最終形態の超パワー<笑>相変わらず冗談きついねカカロットの出番はないで見えてるぞ 哇好你好你好你好你好你好你好你好你好你好好好 バカだ。そんなはずはない。 俺はスーパーサイヤ人だ 俺にはここれが限界だというのか今度はこっちからやらせてもらうよ軽くねベジータは生まれて初めて心の底から震え上がった真の恐怖と決定的な挫折に恐ろしさと絶望に涙すら流した ここれも初めてのことだったベジータはすでに繊維を失っていた手助けしたかったらいつでもどうぞ。 ーー打信じらんねえ力がどんどん湧き出てくる自分でもこえくれえだ 今行くぞとかなん 遅くなってすまなかったあとはオラがなんとかするおお父さんごごくまだゴミが残っていたのかカカカロットフカカロットそうかお前もサイヤ人。 サイヤ人は、一匹たりとも生かしてはおかないよ。ああうん、さ、さっきまでのカカロットじゃない。とうとう、限界の壁を。ス、スーパーサイヤ人。この僕にカウンターを当てるとは、なかなかやるじゃないか <笑>フリーザー本気でやった方がいいぜ こ, こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だあの伝説の全宇宙最強の戦士スーパーサイヤ人 だ, ーーヤ人だ<笑>フリーザー も, もうけ 様はおしまいだ。邪<笑>魔みや。<笑>知ってたはずだろう。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。おい、ベジータはもう身動きさえできなかったんだ。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。 じゃ な, なかったのかバカ野郎非常に慣れ甘さをなくせば貴様はきっと慣れたはずだよく聞けカカロット俺たちの生まれた星惑星ベジータの消滅は巨大隕石の衝突のせいじゃ な, なかったフリーザーがやった 俺たちサイヤ人は、うん、あ, あいつの手となり足となり命令通りに働いたってのに貴様の両親も俺の親である王も全員殺された<笑>頼むフリーザをフリーザを倒してくれ。 家の手やっとくたばったか。うなだろベジータ、おめえがオラに頼むなんてよっぽど悔しかったんだろうな。おめえのことはでき麗だったけど。 サイヤ人の誇りは持っていたオラも少し分けてもらうぞその誇りをオラ地球育ちのサイヤ人だおめえに殺されたサイヤ人たちやここのナメック星人たちのためにもおめえをぶっ倒すくだらないことをこの場から離れるんだオレちは邪魔だ しろお父さん死なないでフリーザをやっつけて はこれぐらいににしようかなななでもくにはなオラもだもくはいだわ全然やっ<タッ> みも熱く使うそろそろ接着をつけようと思う、うんだけどどうかなそう簡んんにはいかねえぞお、うんうん、っ よっっよっっよっっよっっがまだかなりのパワーを残しているとして僕の計算では 50% つまりマックスパワーの半分も出せば君を一宙の治療にもすることができるへ、うんえー 楽しかったよこんなに運動したのは本当に久しぶりだっためめったなあれで半分の力だっちゅうんならこのまま10べいかよを使っても勝てそうにねかようけを20べまでなんとか引き上げるしかねえ体がもたねえかもしれねえがかけるしかねえって なんてことだてんして聞いちゃいねえおお父さんの気がずいぶんへってるこの世にあんなやつが存在するなんてかいの言った通りだ何があってもフリーザだけには手を出すべきじゃなかった んのは、痛かった…痛かったーさっきの勢いはどうしたんだとうとうパワーをつかいはたしてしまったのか 僕も行くよ。待て、孫のやつ何かするつもりだ。うん？元気だ。怒りに目覚めた孫悟空、伝説のスーパーサイヤ人誕生。研究玉だ。 メクせと近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい元気あげてくれーなんだそれはまた何かつまらんことを考えているなそんなにフラフラで何ができるというのだあままさか あ, あのでかいのがフリーザの野郎はまだ気づいてないようだなぜさっさとあの玉で攻撃しないんだもっと木を集めてでかくしないと奴を倒せない悟空はきっとそう考えてんだ時間がかかっちまうんがこいつの大弱点だもう少しだけバレミでクリック うん、いい加減にしろいつまでそうしているつもりだささあいつまでかな<笑> ま, まあまあそう焦んなよふざけるなよ サイヤ人は何を考えているのかかわらん昔からそうだった不愉快な連中だあのチビのサイヤ人もこの星もろとも消せばこの世からサイヤ人は消えてなくなる所詮スーパーサイヤ人というのは夢物語だったな太陽じゃない なんだマリタ。お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。貴様が。も, もうだめだ。い今元気玉使っても避けられちまう。 フリーザを倒せるほどの玉じゃちっきしょホちをするつもりだったか情けない奴めだがせっかくの苦肉の策も無駄になってしまったな消えろ<笑><笑><笑><笑>自慢でははほうしよさっさと元気な音野郎完成させしまえ どいつもこいつもこそこそとあんなところにもまったく人をイライラさせるのがうまいやつなんせもうここまでだ この星もろともくさならをゴミにしてやるよしできたぞやれ よ無事だったかは<笑>はいおお父さんたちはおお父さんたちすぐ近くにいたからままさか一緒に巻き込まれたんじゃ ッついてる